では、この正方形を書くという例をまず見てもらいましょう。また言いまくって、今度はですね。EPS というポストスクリットの名前に、EPS についてで、ちょっとすみません。で、えー、パーセントびっくり PS Adobe2.0。Adobe パーセント、パーセント、バウンディング。で、ニューパス、100、100、ムーブトゥ、うん、この100、100の場所まで。それから、えー、100、200、ライントゥー、うん。100にあったらこの辺ですかね。こ の, このライン それから、200、200、ライントゥー。業界は好きなところでいいでしょ ?200、200までライントゥー。から、200、100、ライントゥー。じゃあ、200、100までライントゥー。最後に、元までも100、100、ライントゥー。で、ストローク。 か手をかけてますストロークがないと線が引けません。実際にこの線を引くのはこのストロークというので線を引で、最後に小 V 字です。で、えー、このファイルを書きました。で、これを見るのはですね、GV というコマンドとか GV の T3.EPS。 そうすると、えー、このように、えー、比較が引くことができまここにスペースがあったらいいあと、幅が4 0高さ300ですね。ここをちゃんと指定してあるとですね、えー、GV を動かしたときに400、4 0 300の範囲に合成表記がけるという形になるはずです。<笑>これが多くなってしまう人は、この先頭のこの量をよく向いてくださいね。 こういうふうにして、比較を書くことができました。終わるためには、ファイル名のクリット。ところ で, ですね、ポストクリットは言語だというふうにお話したんですけども、それはどういうことかというと、例えば、ループを使って、さっきの正方形を繰り返し書いたりすることができます。で、同じ場所に繰り返し書いてもつまらないんですけども、位置を、座標を平行移動してから書くということができ から、拡大復習をしてから書くということもできます。それから、えー、座標を回転してから書くということもできます。で、えー、繰り返し自体は、N 回、グニャーカッで囲んだ中に動作を書いて、リピートと。こういう書き方をします。ですから、えー、さっきのファイルをちょっと直しますよ。5回繰り返します。 ここは同じなんですけれども、その後で30横にずらし、-15 縦にずらし、そうするとね、座標をそれだけずらしてから書くということをぐるぐる繰り返しますので、5つ箱が書けますけれども、それがずれたものができます。 こういうふうに5つずれることがいかがでしょうかじゃあ、例えば回転したり拡大、縮小したりとどうなるかというのも、ちょっとやってみればわかると思います。最後に、え文字について説明します。で、文字はですね、フォント、スラッシュフォント名、ファインドフイント、SQL フォント、セットフォント。そうすると、えフォントを設定するんだね。 で、XIMOVETO は, ーーはさっきとなんですけども、この丸カッコの中に入っているのが文字列として、表というのが表示です。例えば、これなんですけども。えー、だ い, い そうすると、えーあ、ちょっと場所がずれているので、えー、切れてしまいましたけどこういうふうに場所を指定して字を書くことができます。日本語はちょっと、ね、難しいところあるので、えー、日本語はしばらくは使わないでおいた方がいいかも。色を変えることもできますよ。 え、色を変える場合には、灰色の明るさを設定するか、RGB の値で設定するかと言います。RGB の値はですね、さっきの画像と違って、R と G と B を0から1までの実数で指定してください。ね、どうしても日本語を使いたい場合はですね、この、えー、日本語を入れていいんですけれども、EUC 文字コードでやってください。文字コードについては前にやりました。 つれてる人は、その復習してからやるようにお願いします。で、えー、ところで、ポストスクリプトはですね、えー、フォントがアウトラインフォントだという特徴があります。つまり、えー、数学で輪郭を表現したフォントを使っているので、えー、非常に大きくしたりしても輪郭が崩れません。えー、ちょっと、例えば、これ24じゃなくて、えー、96が大きくなります。OK ちょっと色を変えますね。だから、えっ、ー、と、1.0、0.7、0.4、えー。そうすると、大きくしても形が崩れないというのが分かる。もっと大きくすることもできます。もうちょっと大きましょうか。 かなり大きいですけれども、輪郭はきれい。数式で表されてますかね。これがアウトラインフォントの特徴です。では、演習員ですけれども、今のポストスクリプトの例題をまず打ち込んで動かしてみてください。で、様子が分かったら、えー、評価台をやってみてください。で、単純な図形で模様を作るとか。 複数サイズの文字や線を組み合わせて、自分の名詞を作ってみましょう。まあ、日本語でもいいですけども、英語の名詞でも結構ですよ。日本語はバケたってんで、なかなか難しいところがあるかもしれせん。それから、自分が書きたいと思う好きなものを書いてみてください。それは画像の時 と, と同じですけども、えーまあ、今回はポストクットで書いてみましょう。という例題 に,、まあ、いいになっています。